夢に向かって私たちの秀夫君は、生まれた時より17年間の人生を大血管転移症という心臓病と共に歩んでおりました。高校生の時についに病に倒れ、食べ出すことになりました。秀夫君は数々の死を残しておりました。父の私が作曲をしました。皆さんに見てほしいと思い、YouTube にアップしました。 次の作品もぜひ見てくださいね。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 分かったらきっと少しは励みになると思うのですが、障害者だけど良かったと思います。この本に足りないものが4枚に分かってました。人を敬う心、人に優しくする心、人に偽れる心、素直な心が分かったのだから。障害者じゃなかったらきっと僕なんか冷たい人間になったと思う。だから、 病気でよかった。感謝します。今年が後悔で終わらないように全力で頑張ります。最後に悲しませてしまった看護師さんごめんなさい。皆さんは本当に病気なんかしないで頑張ってください。神様からもらった健康な体に病気なんかしたら罰が当たるかもしれないよ。健康第一で頑張ってください。 昭和63年3月24日、国立小児病院の病床にて。